さあ行ってみましょう今日はこんな装備ですよ入れるかね誰かおるかなえいそうじゃねぇかこの辺はね、一回ねボランティアの方がちょうど来てはったんでね、一緒に入らせてもらったんだけどねさて。 なんかだんだん入り口が大きくなってるんでこんな感じすんねんけどね前もっと狭かったような感じすんねんけどどうなんだろうこれ刃ワンでも入れるんじゃないかこれ。 どうやって行いましょう。どうやってこれだと余計やばいやこしいな。どうする。 あら、すごいわほか、何<笑>も広くなった<笑>すごいね、やっぱりこれ<笑>すごいね、これ高っ 天井は4メートル以上あるかで、ね。ああ、そうですか初めて、前回来たときはね、いっぱいあったけど、ちょっとね、ちゃんと見れなかった。ああ、何本なんだ。1個、2個、3個やね。右の方はわあ、右の方も、すごいね、やっぱり。 これはやっぱ大きいわ。石灰がよう残ってるもんね。石灰の中。まあ何もないけどね。まあね、初めて、初めて来たんやけどね。一人で入った。初めて一人で生えたんやけど。すごいわ、やっぱり。いやこれはすごい。 すごいことですね。こんなような土砂がガーガタ入ってるからね。わあ、すごいなこれ。ちょっとね、入るじゃ狭いもんでね。この衣装どっから落ちたんだ。うん、落ちたんじゃないかね。これはすごい衣装使ってますよ。 これ、これも掘ったんかね、ここちょっと泣いてるねこれなんだ、これはコウモリさんかコウモリさんがおりましたかコウモリがおりますね、邪魔したらいかんね、コウモリをねよしよし んだろうね、天皇陵にしてはねちょっと色あの削りを荒えるような気がしないでもないんだけどねまあちょっと早いからなあとのね飛鳥時代のあとの古がみんな綺麗やからねこんな高かったんかなこ の, この辺は。ということはこれはね良層だよね良層でございますね。 ああ、素晴らしい。これは、ねえ、来て、かちゃんね。すごい。ここからちょっと狭いんですよ。土砂が流れ込んだんでね。あをも取るかね。ここは狭いわ。よいしょよいしょ。素晴らしかった。はい、素晴らしいのでございました。 どうしも一回ね、一人で入った、こね、気が済まないね。前はちゃんと見れなんだよね。ああ、すごいすごい。貼って、ドロドロでございます。ほらほら、ドロドロ。いや、ちょっとね、前のと比べて、だいぶ広くなってますわ。 いやあ最後やった。この石質やっぱね、一回見とくべきやわ。すごいすごい。ふんちょんちょっと上がってみましょうか。高っ。すごいねこれは。 この辺がやっぱ一番粉状でございますかこれやっぱ塩噴かねちょっと分かりづらいんだけど「抱噴の上に塩噴」っていう感じもするけどねはい抱噴の上の塩噴やね どう見てもありがとうございました。 あとこ4つるからっちだこっちかこっちだ。 ずいぶんやっぱり広くなってるね前最初見た時と比べると、ずいぶん土砂がなんか流れ込んだか。 Yeah. <laughs>